でもう少し具体的に見るとね、現在の端末からは2つプロセスを動かしている。一、えー、つは PS。それは現在プロ PS を動かしてプロセスを調べているんですから、その PS のプログラムそのものはプロセスとして動いています。もう一つの TC シェルというのはですね、コマンドインタープリターと言い、ユーザーからコマンドを受け付けて対応するプログラムを動かす働きのコマンドです。先ほどお話した中で、えー、こう。 ユーザーがある仕事をしたいと思ったら、OS さんに頼んで、えー、このコンピューターシステムなんですけども、ある仕事のプログラムを動かしたいよ、今 PS だったら PS を動かしたいよっていうふうに言っていましたけども、OS さんっていうのは、まあ、非常に汎用的な働きがあるので、えー、直接 OS さんに頼むんじゃなくて、このに TC s h l という、えー、プログラムも OS が動かし始めたんですけども、 動いていて、t c シ e l l が普通のプログラムとして入力を読み込んで、あ、あなたがやりたいのは PS ですかじゃあ OS に頼んで PS を動かしますから、えー。こういうふうにさまざまなコマンドを読み込んで解釈して、自分がやりたいことをさせてくれるというプログラムが t c シ e l l なんですね。えー、この t c シ e l l はだから、コマンドインタープリター。まあ、コマンドの通訳さんというふうに呼ばます。 で、えー、コマンドを解釈するのがコマンドインタープリターです。で、なお、イルクスはですね、コマンドインタープリターのことを、まい、あ、貝殻のようにユーザーを守ってくれるというふうな意味から、まあシェルという言い方をするようになってます。イルクスの標準のコマンドインタープリターはみんな、なんとかシェルってうのもる。まあ TC シェルの SH っていうのはシェル、貝殻のシェルだったんですね。では、プロセスが2つしか見えないのはつまらないので、えー このシステムである全部のプロセスを見てみようと思います。今、うん、ソルにネット経由でログインしてるんですけども、今、ソルの上で合計いくつぐらいプロセスがあると思いますか調べるのには、PS の大文字のえそうすると、全部のプロセスが現れます。やってみますよ。えー、なんか、あっという間に言ってしまって、ほとんど見えませんでしたけど、山のようなプロセスが動いてます。えー、このテクストを作るときにこれをやってみたのを数えたらば、 2725個プロセスが表示されました。ソ、ま、ル、あ、はたくさんのユーザーが共同で使い、またさまざまなサービスも提供しているので、えー、常時このように多くのプロセスが動作しています。でこの中にはその TTY、端末番号がハテナっていうのがあるんですけども、それは、えー、端末から繰り離されて、常時単独で動き続けている、えー。その中には、例えばこの1分54とかありますけども、 実行時間が長いものもあります。しかし、2000以上のプロセスがあっても見てもよくわからないですから、今度は自分が動かしているプロセスを見ることにします。私の ID は K002689 なので、PS-UK002689。皆様も自分の演習では自分の ID で見てくださいね。そうすると、 今の端末番号38のところにはこの TC セルが2つあるんですけども、それに加えて端末番号39でも何か使ってるんですね。実はこの演習をしてみるためにわざともう一つ窓を用意して開いてるんですけども、そして、えー、それは TC セルに加えて EMAX も動いてます。で、こっちにも EMAX がありますけども、EMAX はなんか2つのプレセスの中で動いてるんですね。これは何か前に。 動かしたら今の他のものは動いてるでしょうか。まあ、こういうふうに、自分のプロセスが全部でこれだけありますよ、ということが調べることができます。それから、SLD ーいうのはね、これはネット共有でログインするときには、ここを通して動き始めるので、それが、まあ、動いてますね。 でえー、じゃあ今、今、えー、ちょっと隣の町に行って、この39番の、えー、セルをちょっと止めてみましょう。えー、今、EMAX もセルも止めましたけども、それでもう一回同じことをやると、こっちに EMAX あるね。れはなんかゴムが残ってるね。まあ、それはともかく、えー、一応 SLD と TC シルと P シェル。SLD は、まあ、この 今使っている TC シェルが始まるために SLD を使っているので、これは一緒なんですね。端末番号のないですけれども、プレセス番号が近くなってます。隣の番号ですね。